皆さん、こんにちは。金子康之でございます。令和5年3月ももう終わろうとしております。ご覧のように、東京渋谷 NHK の前、桜が咲き乱れる、大変うららかな春の日差しが差し込んでおります。思えば4年間、私、渋谷にやってまいりまして、繰り返り議員として、間もなく任期も終わろうとしています。最初、立花隆さんとともに、この肉系 NHK を ぶっ壊すんだとやってまいりましたけれども全くぶっ壊すことができなくて誠に申し訳ございません一方で食い替え議員としてやってきてここ大変驚いたことが3つあるんです一つまず長谷部健さん長谷部健さんは私よりもかなり若いんですけどとてもポスターではにこやかな人でとても爽やかな清潔そうなスポーツマンのように見えるんですが実はこの人とんでもないワールドだと 仮面を吐いてみたら、長谷部健さん、すごい悪だっていうの一つ、一番驚いたこと。で、二つ目には、区議会議員、三十四人いるんですけれども、ほとんどが長谷部さんのイエスマンばっかりで、長谷部さんに堂々と、ノーを言えるのは、私と堀り切り議員ぐらいしかいないと、三十四人中、あと三十二人いらないんじゃないのって、これも二つ目のお衝撃でした。で、三つ目、渋谷区の教育長になっている井原敏子さんという、えー、元学校の 先生の方いるんですけど、この人は全員忍で、いじめをもみ消してきたということ、そしてそれがバレるともう必死になって抵抗してきて、私がその問題を取り上げようとすると、弁護士を使って圧力をかけてきたと。 これだけじゃないですね。他にも渋谷区の職員が飲酒運転、煽り運転する、サボる日中、ふらふらっと出かけてって、もうどっか行って帰ってこないとか、とにかく渋谷区の職員が暴力振るって、なんだとかとかね。とにかく区役所。私は恐怖の館、渋谷区役所と呼んでおりますけども、本当に渋谷区役所、綺麗な建物なんですけど、上から下まで本当に腐ってる。これに、ノーと言えるのが、堀木人と私、金子の二人しかいないと、非常に投げかわしい状態ですね。 私は年、ね、前たまたま、立原さんと言われ、一緒にここにやってきま、言われてここにやってきましたけども、私、立原さんに言われなかったら、きっと堀切議員一人で、は部さんと戦ってたんだろうなと思うと、本当にこの惨上、どれだけ国民の方ご存知なのか。 というふうに思います。まあ正直私も4年間、どれだけ国民の皆さんに役に立ったのか、内心軸でたるものはあります。その上で、今度来月の4月の16日告示、23日投票ということで、1週間ですね、国会議員の選挙あります。私、今回立候補すべきなのか。 すべきじゃないのか私みたいな人間はもう求められてないんじゃないのかということです結構悩んだんですけれどもしかしここは4年間の集大成自分がやってきたことをきちんと組の方に説明をして組の審判を仰ぐ必要があるだろうということで次への選挙立候補することを決めました、まあ、正直前回と違いまして支持してくれる政党もありませんし特にスポンサーがいるわけでもなく正直選挙の勝ち目があるのかどうかは全く分かりません ぶっちゃけたとこ、ほとんどないんだと思いますけれども、それでもこの4年間、私結構視力を尽くしてでき、やるだけのこと、渋谷区役所の不正に切り込んできたりやってきたことがあります。それについて区民がどう思ってるのかというのを、やっぱり選挙というこの4年に1度しかない、この有権者が審判をざすことができる、この機会に、やはり有権者の審判を合うべきだろうというふうに思ったわけであります。今度の選挙、私はいじめを隠蔽した、いがらし市し教育長を辞めさせる党と。 もう一回言いますよ。いがらし教育長やめせせる党、こういう党を作って、私はその党の公認候補として立候補することにいたしました。まあこの問題、いがらしさんの問題が出た時に、もともとこれやろうと思ってたんですけれども、やっぱりこういう不正を働いて、いじめを隠蔽して、揉み消してきて、自分の出世のために子供を、ね、利用してきた、こんな悪い人間が、 教育長たち学校のトップに立てていいのかと、子供たち上に立てていいのかと、そしてそれをもかばおうとする長谷部区長、ね。長谷部さんは何かの理由があって、五十嵐さんをどこかから引っ張ってきて、この人を添えて、なんとか五十嵐さんを守ろうと、長谷部さんは必死でやってるけれども、こうやって不正をもみ消そうとする、不正を隠そうとする、こういう隠蔽体質。 その他にも、感製談合とか暴力とか様々な問題区役所があります。これを切り込むのができるのは、堀木議員と私だけだと。多分、この回新人でいろんな議員の方出てくるけれども、こうやって、長谷部さんに脳を切っ張りにい新人候補の方どれだけいるのかな、というふうに思うわけであります。来月4月23日の投票日に向けまして、これから微力ですけど、活動を続けてまいりたいと思います。引き続き、YouTube、ブログなどで情報をアップしてもらいりますので、ご注目いただければと思います。 今日もご視聴最後までありがとうございましたごきげんようさようなら